にくいのかちょっとうんシンプルにしたほうがいいんかなと思ったなるほどね、うん、あと、まあ、今の時期からちょっと難しいかもしれんけどやっぱりこの MC の人とゲストの人の顔がはっきり見えた方がいいんかなって思うからあの時がたてばよりのもドにするか、まあ、カメラ2台使うのかこれで分割するのか分からへんけど、うん、もうちょっと2人の顔がはっきり見えると嬉しいのかなと思ったへー ののファンの人とか別におらへ ん, けどなんかそのこっち側のファンの人が見たいって飛んできてくれた時にあんま顔が見えなかったら悲しいかなと思ったりと か,、うん、か2人以上ってなると難しいねでこうやって向いてしまうからさじゃあ例えばこっち側のカメラとこっち側 iPhone でも全然いいからこことここに2台置いてさやかちゃんを狙うやつと私を狙うやつにして。 つけるとか、すげー本格的になってきますよ。うん、ちゃんと正面の顔が見えながら話せるかな、うんうん。よくテレビとかまでありるやつですよね。ちゃんと抜くみたいなその人うで、ん、で、うん、なるとスマホやと難しくなってくるからねめんさい、英語さん YouTube でごめんなさい。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>月一の主婦の趣味みたいなののやつやからちょっとそこまで今お金。<笑>かんない。でもにく い, いのがいいって場合もあるやん YouTube ん で, でさ、難しくてさ、なんかガチガチのより。 なんかゆるーくアップしてるの方うが、アップしてるの方が、ね。そうね、だから、何しに。なんか近所のお兄ちゃんみたいな感じやから、それがいいとかね、うんうん。そうかも、親近感がありますよね。あるのがいいかもしれないかなんから、ね、私のあれ意見だけが全てじゃないけど。はいはいはいはい、テレビっぽくするなら、そういう感じかなと。思ってあ、でも綺麗にはなりますね。やりやすく。すなうん、う, んうん、なるほどな、まいこさん<笑>。<笑>こだわりそうや。もんな<笑>わ 編集とかも う, だてにないもう<笑>ほんまにガチガチのケアンダの動画が伸びましてもう一回改めてちゃんとやり直した、はいはいはい、新しいチャンネルでやり直したんだけど、はい、もうあれもガチガチに作りすぎて2週間ぐらいかかったからね、えー、編集で<笑> も, うもう聞き込みそうやったらもう「<笑>えー、そんなけちゃんと作り込むからあのクオリティだよ<笑> もうちょっとアホみたいにこだわったたねすごかったよだっよだて商品とかもねあるからこ う, う細かいじゃないですかそうそう商品名とかもんでちゃんとこう写真自身を引っ張ってきて「えー、背景はやっぱり抜きたい」とかって背景投下させてとかめ、えー、<笑>っちゃ大変ですよね編集してる人これでも編集がね楽しいのよ私向いてるんやな多分<笑>楽しいの<笑>いいね 楽しいいかから続いてるかもあでもやっぱ私も何かそのまあこれほど細かくはないですけどこれ<笑><笑>っ作った後にその最初の息子もそうですけど、うん、そのゲストの方もそうですけど「うん、わすごい!」みたいな喜んでくれるのがやっぱこう誰かが喜んでくれてるっていうのが。うんうん ややっぱやってよかっぱてかたたなみたいなみいちょっと手間かかるけどなんか反応があるとやっぱ嬉しいもんですよねなんかバラエティー番組とかをそういう視点で見るようになったえこの<笑>このタイミングでテロップ出すとここはためて出すんやとかあーこのタイミングの方がやっぱ効果は女だけあって効果的なんやなとか、まあ、プロもチェックしてるじゃないですか<笑><笑>予告編はここ隠してあ再度こういうふうに出してとかや<笑>ええ 文字の枠何十やろうとか。ダンサーさんです<笑>。素晴らしいダンサーさんなんです<笑>。ブルーティーはもうそういう視点でしか見てない。あ、P.J. も, も大きくなった。そんなにいろいろやって、でまあユーチューブものね、じゃね、今まあやって一年ぐらい経ちますよね。ユーチューブやってみて、ちょっといい方良かったところと、ちょっとこれ大変かもなっていうところと、ちょっと両面切り替わったところ。 好きやから単純に楽しい楽しい<笑><笑>一番嬉しかったのはダンス系のやっぱ YouTube で踊ってみてすごい踊れるようになりましたと か, <笑>なんかこれでこれをみんなで練習して文化祭で踊ってすごいタイ感じすごい湧きましたみたいなコメントとか来た時はちょっと泣きそうやったあそうかそういう子たちも見るんだ<笑>そうなんか私の YouTube 見てみんなでクラスみんなで練習してくれたらしくてええ すごい盛り上がりましたとか言われたらもうすごいそれがほんまに生きがい見てくれた。 踊ってみたとかレクチャー動画。今コロナであんまり人とつながらへん感じがするけど、うん、やっぱネットを使ったらね、顔、うんうん、は見えないけど、なんかオンラインでいろんな人がなんか役に立ててるって思ったら確かに嬉、うん、しいですね。嬉、うん、しい、めっちゃ嬉しかった。美容もそう、お試してみて効果ありましたとか言われたらすごい と思うー。そうやってるんです。私もね。うん、ありがとうございます。結構する時、今途中なんでオイルのやつえっとオイルのやつです、うん。あれすごいよな。あれ、すごい。私はなんかまだその毛穴が頑固すぎて20代の時すごいルーズだったんです。スキンケアがだから頑固なんですけど、でも今試してみて。肌はちょっと柔らかくなった気がしてますので、ちょっとオイルはマジバングをけてみます。<笑> 例えばねうちね YouTube やるのにすごいビビったのがやっぱアンチコメントが怖すぎて、うん、私そのお子さんがね出るパターンもあるのでママトークとかもしてるので、うん、ちょっとお子様やご家族にご迷惑かけれないっていうのであのコメントをオフにしたんです、うん、ダンサートークチャンネルに関してはちょっと家族を守りたいっていうのと、うん、ビビり症なんで、うん、もうとにかく誹謗中傷が怖すぎて、うん、オフにしてるっていうところもあるんですけど、うんはい、そ, そこに関しての勇気というか。うん あ、でも怖い。大丈夫なんですか？立ち向かえてるんですか？<笑>怖かったかも。やっぱりうその自分かっていうか、自分の周りに迷惑かけたくないっていうのはすごいわかるかも。<笑>自分がお世話になってる。なんか出演してる方へとか。仕事場の人とかにも変な影響を与えたくないし。あ,、はいはい、あとは言葉選びとかもすごい。 気をつけるよねあー確かにすごい考えます、ねうん、なんか最初はあんまり分からずわって言ってたけどこれは違うんじゃないですかみたいなやっぱコメント来てあそういうふうに捉える人もいらっしゃるんやなと思って気をつけるようには<笑>でも私も子供を産んでからこうママになってから結構その気をつける自分が発言することとか言葉遣いとか子供が真似するんでいろいろ気をつけようとか あの出てきたんですけど動画も私もたくさん見るんですけどやっぱこの人は好きだからとかこの人は価値観が合うからってこう見るじゃないですか美容系もいろいろ見るんですけどやっぱり自分の肌に合う合わないもあるし、うん、<笑>そうそ う, そう美容は特にそう<笑>なんかこれいいですよって言っても私には合うけどそうですよ ね, ね合へんかもしれへんしそれはもう本当に世界中の人数のそのいい悪いは違うので、はいうん、この人がいいけどこの人が合わなかったらもう山ほどあるじゃない ですかだから私も別にそのいろんな美容系 YouTuber さんとかインスタグラマーさんを見た上で自分に合うものを私はピックアップするから別になんか責めないというかそ の,、うん、<笑>そのやってらっしゃる人に対して全然よくなれへんやんけとかは言わない、うん、そりゃそうやろ自分と肌ちゃうねんけどみんながねそう思ってくれたらいいけどやわへかったよって思う方もいらっしゃる。 いやなっていう会う人探さええやろって思うんですけど<笑><笑>なんかやっぱねそうやって言ってくる人も出てくるかもしれないですけどまあ、うん、私やったらそのママなのにそんなユーチューバーなんかやって大丈夫、うん、子供とかもしかしたらコメントオンにしたらそんなの言われるかもしれないじゃないですかビビってよ<笑>い怖いんすよ<笑> でもコメント欄に結構感動をもらってるから、<笑>私はそかそかそう、いいこともめっちゃあると思うそうですよね、その感謝されるっていうところもこう、うん、モチベーションが上がるものになりますもんね、ちょっとメンタルがね、そんな強くないんで<笑>、ね、そうやと思って、あの、そうっすよ、<笑>すよ<笑>明るいやつほど結構ね、ナイーブなんですよ、皆さん。<笑>そう あるあああっったたるるやややななその場楽しくしくいいいいつほどめっちゃゃゃーーーかんですよじじバこれはそのまま。 とだからで別にチャンネル登録数もそう。 今言われてるからねちょっとやってみようじゃあやってみて初め て, てよ初めてのあの言葉言ってみて YouTube パイの言葉をこう聞いてやってみよこれはで YouTuber 編は一旦終わりみたいなコメントしていただいてえっとはい、えー、じゃあ YouTuber 編はこちらで一旦おしまいとなりますがマヨコさんには引き続きですねダンサールーツ編もお伺いしていきたいと思いますこの動画がいいなと思ったら<笑>やっちいちれ<笑> 出ましたらですね、えー、グッドボタン高評価と、えー、チャンネル登録の方もお願いいたします<笑><笑>これユーチューバーっぽいこれ<笑>大丈夫です大丈夫皆さんこれでチャンネル登録者数が増えるからよろしくお願いしま す, いしますじゃあい一旦さようなら